富島博士と申します、えー、仕事が、えー、自分でスタートアップの会社をやっていて今2名でやってますでアンドロイドのアプリケーションを作ってますはいそとではこの場に今日参加されてる期待なんです何を期待して参加されましたうんいくつかあるんですけど 1つは自分のアイデアを試したい、新しいアイデアを試したいっていうのが1点と、もう1つは、えーっとまあ、一緒に仕事できる仲間が見つかればいいかなっていうのと、えー、っとそうですね、まあ、あとちょっとリフレッシュみたいな、その3点ですかね、現在の働き方、例えば1日たっ1週間の働き方を教えていただきた、はいすか。えー 働き方が、えー、っと基本月曜日から日曜日まで毎日昼ぐらいから2時3時ぐらいまでやってるような感じですねエンドレスみたいな感じですね、はい、理, 理想は、えー もうちょっと、もうちょっと、ちゃんと朝来て、ちゃんと定時<笑>っぽいところで帰るみたいな、ちゃんとプライベートを持 ち, 持ちたいなっていう、そろそろ、はい。それができない最大のギャップというか、要因はうーん、まだ成功してないからじゃないですかね。 はい、その理想とするワークスタイルを手に入れるためにどんなことが必要だと思いますか？かテクノロジーでも人材でも社会に関東でうーん。まあ完全に自分の問題ですね。はそうですね。まあ一つはちょっと事業が軌道に乗るっていうのが一つと、あとは、えー、もうちょっとメンバーが増えないと。 ダですね、はい ど, どういったメンバーがうーんと、まあ、開発メンバーですね単純にちょっと一人の作業量が多いのであなたの理想とする、まあ、働き方をやっているロールモデルは理想の方っていらっしゃいますかああそうですね いますねこれ全部見えてるとかですかああどういう 方, あ, ういう方あ、起業家でまあなんかそうですねち ょ, ちょっとうまく成功してて少しなんかもうプライベートも充実してるみたいな